こんばんばは学研究所の黒川と申しししますどうぞよろしくお願いいたしますあの我々が作っているのはあの微生物統合データベースの m i c r o b ト j p というあの統合データベースになります。本日はこのデータベースの使い方を簡単にご紹介するのとあと関連したツールに関してもご紹介させていただきたいなというふうに思います。 まあ、これは言わずもがなですけれども、まあ、微生物とか、まあ、微生物総研究、あのメタゲノムとかマイクロバイオームとか、昨今、あの猛烈な勢いで研究が進んでますけれども、それを取り巻く現状として、まあ、微生物っていうのは地球上の至る所に存在しておって、まあ、環境や、えっと、周りのです、ね、生物と密接に関与しながら、まあ、生きているわけです。でこの従って、微生物の研究っていうのは、まあ、バイオ分野のみならず、他の多くの分野、多様で多くの分野とまあ連携することが可能になってきます。 昨今はメタゲノムとかマイクロバイオとの研究がまあ加速度的に進展しています。まあしかしながら、ゲノムとかメタゲノム、あと環境をですね、俯瞰できるようなデータベースが、まあ世の中にはまあ存在していないわけですね。 でまあ、繰り返しですけれども、マイクロバイオムデータのサンプル数、これは ISDC、まあ従って DRA とか ERA の、えっと、データベースの中に入っているマイクロバイオムデータのサンプル数ですけれども、やはりあの加速度的にまあ増えてきて、まあ、とどんどんどんどん現在研究が進んでいるところです。まあ、どれぐらいのサンプル数があるかというと、まあ、マイクロバイオムで、まあ、そのえっとこの下側、人から下側、の内訳になっていますけれども、だいたい340万サンプル。 が今公共デーータベースには登録されていますで、まあ、その3分の1程度がまあ人、まあ、町内をはじめとする人のマイクロバイオムのサンプルになっているわけです。まあ、ところが、それ以外の自然環境のえっとマイクロバイオムの研究も昨今、増加をあの続けているというような状況にあります。でこれがあの我々がずっとあのこれまで作ってきている微生物の統合データベース、microbeDB.jp で2020年にバージョン3にバージョンアップをいたしました。 これがトップ画面になります。URL、ここに書いてはございますので、ぜひアクセスしていただければと思います。で我々のデータベース何、どんなデータで構成されているかというと、まあ、ここに書いてあるもので構成されておりますが、まあ、あのバクテリアのゲノムデータに関しては、大体30万ゲノムが入っています。 でさらにメタゲノムデータ、これマイクロバイオムのメタゲノムデータに関しては160万サンプルのデータをあの我々のデータベースの中には搭載していて、まあ、それらがあの相互に連結し合うという、まあ、統合データベースになっています。でまあ、例えば、ですね、えっと、日本人由来の、えっと、人のマイクロバイオムサンプルの絞り込み検索ができたりですね。 あとは、例えば病気、これはこの場合だとがんですけれども、がん由来のマイクロバイオムデータのサンプルの絞り込みをすることができたり、あとは土壌由来の、これもマイクロバイオムサンプルの絞り込み検索ができたりします。でさらには遺伝子名、まあ、この場合はドナー A と書いてありますけど、遺伝子名での検索でありますとか、このホットスプリングというような環境での検索をすることもできます。 えーまあ、なぜそんなことができるようになっているかというと我々ゲノムとかメタゲノムとか、まあ、すその全てのサンプルに対して そういうサンプル自身がどういう環境から取られてきたのかというものを、メオと言っているあのオントロジー、環境オントロジーに、まあ、そ, そのサンプル一つ一つにです、ね、すべてこのメオをあのアノテーションしてあげることによって、まあ、そのサンプルがどういった環境から取られてきたのかということを、まあ、体系的にすべて捉えることができるというようなあのデータの構造になっているからです。 で人の場合も人マイクロバイオムの場合も全く同様で例えば年齢情報が欲しいなということで、まあ、あの年齢情報が付加されたサンプルというのが大体12万サンプルぐらいとあの収録されておりますけれどもこのような年齢分布のサンプルを手に入れることができるようになります。であのそれと同様にですねあの体のどんなところから取られてきたのかというようなサンプル もあの抽出することができたり、あとこの場合、この一番右の場合は日本人ですね、日本人だけのサンプルを集めるというようなこともできるようなデータベースになっています。でまあ、あとはですね、先ほどちらっとお示ししましたけれども、どういった病気、あの病気の方々から集めてきたサンプル等もございますので、どういった病気、病気もですね、すべてオントロジーを作り上げて、 まあ、その病気にまつわるサンプルをです、ねえっと、検索して集めてくるというようなことができるようになっています。で、まあ、どれぐらいのえっと病気があるあ の, のサンプルがあるかというと、まあ、大体こちらに書いてあるようなサンプル数のえっと病 気, の, 病気 の, あの患者さん、疾患の患者さんから集めたあのデータが、あの我々のデータベースには収録されているということです。 で、あのデータの絞り込みの方法ですけれども、まあちょっと動画になっていまして、あの大変見にくいございますけれども、こういった形で絞り込みがすることができるようになっています。で、えっと、こちらの方で、えっと、入れてあげて、で、今は、ですね、どんどん今絞り込みをかけていって、まあここらで示されているのが、まあサンプルが今示されているところですけれども、 このような形でサンプルがどんどん絞り込みがかかってきています。で、さらにこれをもっともっと絞り込みをかけて、このサンプルをどんどんストアをしていくと、まあ、どういったことができるかというと、まあ、それを比較をしてあげると、まあ、例えばこのような形で、 どのようなどういう、そのサンプル自体がどういったバクテリアで構成されているのかという、いわゆるマイクロバイオームの解析、メタゲノムの解析なんかが、まあ、することができるようになったりしています。で当然、これはまあ大変量解析なので、PCOA でありますとか、まあ、そういったものをまあリアルタイムでこのように解析することができると。まあ、こういうようなあの解析簡単な解析をすることができるようなデータベースになっています。 でまあ、どんなことができるかといって、1枚紙で書きますと、まあ、いろいろな、あの今日ご紹介したような検索方法、まあ、それに加えて、例えばファ、えっと、セット検索でありますとか、スパークルによる検索、こういったようなものもできるようになっていますので、ぜひともアクセスしてみてください。でこれとは別に、ですね、開発しているこの m i c r o b d b j p を書くとして、まあ、開発しているツール群がございます。 でまあ、大きく分けてここに3つのツールを書いておりますけども、今日はこの一番最新の PZLAST というツールを最後にご紹介させていただきます。でこれは何かというと、まあ、これもです、ね、皆様方からご要望が多かったんですけども、我々がずっと貯めてきているデータベース、メタゲノムのデータベース、すべてのデータに対して、創造性検索を行うことができないかという要望が多かったので、開発いたしました。 超高速メタゲノムデータ総動性検索システムで PZLAST と名前を付けていますで。これはですね、えっと、およそ 2.5 テラバイトの、えっと、巨大なメタゲノムのデータベース。これはあのメタゲノムの延期配列データをアミノ酸配列に翻訳して、まあ、遺伝子予測をかけてですねで、それをデータベースとしています。でそれに対してアミノ酸をのクエリーを投げてあげると、 相、まあ、動性の高い、えー、配列を検索してくれるというシステムになっていて、だいたい1回のサーチで、だいたい5分から10分ぐらいの時間で計算することができるようなシステムになっています。で今日あの例をお示ししますで。例えば、ですねこれは、えっと、イデオネラサカイエンシスのペット分解酵素、ペターゼ、このペット分解に至る一番最初の酵素ですけれども、初発の酵素、ペターゼ。 まあ、これをまあえっとメタゲノムでのデータベースから検索してみようというですね、ペターゼ自体のアミノ酸配列というのはこういう配列で、まあ、これが入力になります。でこれを PZ ラストにかけてあげると、まあ、こういった形でまあ5分ぐらい待ってれば、こういう検索結果が出てきます。でこの PZ ラストはです、ね、こういった形でえっと一覧表 で, です、ねまあ、あのヒット、あの高いえっと騒動性でヒットする。 えっと、遺伝子がばーっと出てくる、リスト化されるのみならず、まあ、そういった遺伝子が、ですね、まあ、例えば人の体の中のどういったところに分布しているのかとか、あの世界中の地球上のどういったところに分布しているかとか、まあ、そういった情報もえっと得られるようになっています。というのも、そのデータベースが先ほど言ったように m i c r o b ド d b j p のデータベースを使っているので、すべての環境要素がまあそこのデータに付随しているから、こういうことができるようになります。すなわち、配列相当性を介して、環境を検索することができるというようなシステムになっています。 わけですで先ほどの、えっと、ペターゼがじゃあどういった環境に多く存在するかというと、これを見ていただくと、まあ、オーシャンとかです、ね、ウォーターとか、まあ、どうも水の中からたくさん見つかってくるねというようなことが、えっと、分かっていただけるかと思いますで。世界中の分布でどういったところに分布しているかというと、やはり海洋とかそういったところから分布しているねというのが分かっていただけます。でこれれつの例ですけれども えっと、インタクトな配列あの、マッチではなくて、ちょっと遠めの、えっと、配列を探してきています。でこういった配列が、まあえっと、見つかメタゲノムから見つかってくるわけですね。で、この配列はどのサンプルに含まれていたのかっていうので、マイクロ o b d b j p に戻ってあげると、まあ、これはあのカリビアンシーですかね、カリブ海。 からのサンプルのメタゲノムサンプルになって、まあ、そこのえっと海水の温度が27度っていう風になっているわけですね。で、えっと、じゃあこのえっとここで見つかってきたこの遺伝子ですね、この見つかってきたこの遺伝子は何に相当なのかって言って今度は NCBI のブラストでえっと調べてあげると、まあ、キャンディデータスのマリニミクロビアバクテリウムと呼ばれているようなバクテリアにまあ高くヒットするわけですね。 要は先ほどメタゲノムで見つかってきたこの遺伝子というのはおそらくこのバクテリアが由来じゃないかというふうに思われるわけです。でこれちなみにハイポセティカルプロテインで登録されているわけですね。あのペターゼではありません。でまあ、このバクテリアというのは、三素犬におられるノブさんがえっと見つけてきたようなあのバクテリアになっていますけれども、これをです、ねえっと、アルファフォールド2の簡易版にこうかけてあげると、まあ、こんな立体構造になっているわけです。 で、ペターで自身はですね、これも立体構造解かれてますので、ここに示すような立体構造になっているわけですけども、まあ、えっと、これをですね、パイモルでアラインしてあげると、まあ、まあ、やっぱり綺麗に一致するわけですね。で、まあ、これ自身はですね、アルファフォールド2がまあ学習しているはずなので、まあ、こういうふうにうまくいくのかなというふうに思います。で、さらにですね、PZ ラストで見つけてきた配列と、 ブラストで見つけてきた配列をパイモールでアラインしてあげると、やっぱりこのように非常に綺麗な形でアラインされるのが分かっていただけるかと思います。で当然、ペターゼと PZ ラスト配列は当然、このように一致するわけですね。ですなわち、PZ ラストで見つけてきたあのカリビアン C にある、えー、とあのハイポスティカルプロテインというものは、おそらくなんかペターゼと似たような活性があるんじゃないかとい う, ようなことが分かってくるわけですね。 でそれ自身は、ですね実はブラストで、えっと、NCBI 等のブラストでは見つけることができないような配列になっていて、メタゲノムのデータベースを返すから初めて見つけることができるわけですね。でさらに、えっと、その採取地点が27度ということなので、実は27度ぐらいで活性を持っている可能性があるという。まあ、したがって、じゃあ、アミノ酸をこのように改変していくと、20より低い温度で活性を持たせるような。 えー、と新しいコースを開発することができるんじゃないかっていうような応用することができるなというふうに考えています。で、あの、これ、ここで説明を終わりたいと思います。で、われわれのデータベースの開発ですけども、ここにおられるような先生方によって、えー、と開発をしてまいりました。あの、どうぞ、えっ、ー、と、一度、えーと、使ってみていただければなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。